ステップ2、フレネルの式2。さっきのステップには垂直の電波を計算したんですけれども、今回のステップにはパラレルというのは、それが、今回の定義としてはそれが画面に入っている部分を計算したいと思いますか。それがまだ電波の目的なんですが、さっきと同様に計算したいと思いますので、 こういう数式はになるんですよね。EI、それがのホロゾントの部分と v e r t i c a l の部分があるんですが、それが e i c o した i と e i サインした i になりますが、そうすると、この条件があるんですよね。境界条件なんですが、その水平の E フィールドと B フィールドは一緒になっているので、上と下はイコールになります。 そして、今回は先と一緒になんですが、erwaterEi と etwaterEi を計算したいと思います。そして、まあ、これのパラレルの e フィールドを計算したいと思いますが、b フィールドをちょっと考えてみましょう。これが地盤なんですが、それが bi plusbr equal bt。それが電波と同様なんですが、 今回は E フィールドこれが電波なんですが、それが EI cos i minus ER cos r イコール l to Et cos t になるんですね。そして、さっきと同様に ET のところにはこの数式を温めは、はまりたいので、ちょっとだけ台数をやってみると、 まあ er water ei イコールこの表現になるんですね。n2 cos1 m イ n u n1 cos2 これが前回のステップ と, と異なることは気をつけなければなりませんが、これが n2 cos1 これが正しいんですが、さっき の, の, のステップとしてはこれが n1 cos1 だったんですよね。今回は n2 cos1 になるんですね。 マイナス N1 コサイン下2なんですが、割る N1 コサインー2 p プラス N2 コサインタ1にな る, なるんですね。これがフレルの第三式になります。そして、さっきと同様に、ER のところにはこの数式をはた入れ替えたいので、そして、計算すると、 et, water, ei, イコールこの表現になります。2 n 1 c o s し下1 w a t e r n 1 c o s した 2, p l u s n 2 c o s した1になるんですね。で、これがフレルの第4の方式になります。そして、4つの条件を使って、4つのフレルの式が集まりましたね。 そして、この4つの表現になってるんですが、左側の2つがあって、右側の2つがあって、これが ER water EI、ET water EI なんですが、左側が、これが直行の部分なんですが、そして、右側が、それが平行の部分ですね。そして、これが、作りましたので、せっかく作りましたので、 例としては2つを述べたいと思います。まずは、まあ、簡単な、ね、例 に, になるんですが、今回は2つの油田体 と, としては、まあ、上の部分 が, が空気、それがまあ真空に近い な, なんですけれども、そして普通のガラス に, になるんですね。そうすると、これ が, が、まあ、簡単なんですが、上の屈折率がそれが N1=1。 そしてそれのの、空気の中には光の速度はまあいつもの C になるんですね。そして、下のはまあグラスの種類 に, によるんですけれども、この例としては、屈折率イコール 1.5 倍。つまり、同じ距離に行くと、と光が 1.5 倍の時間かかるんですね。まあで、こういうふうには簡単な例になりま す, にまなりますが、もう一つの簡単。 の条件をつけましょう。そして、その入射光 が, が、その境界の直行になっているので、それ、そうすると、下 i <ペー>イ q u a l s 下 r e q ルシータテ t、すべてはゼロになるんですね。それが、光は直行を立って、そして、反射する部分 も, もう直接上にも戻りますが、と入っている部分、その透過する部分が直接 ガラスの中に進みます。そうすると、計算できますね。そして、この ER, water, EI, イコール N1 マイ n ス N2, water N2, N1 プラス N2. そうすると、これが minus 0.2 になるんですね。そうしたら、それが、光 の, の, あの E field の amplitude が 20% のアンプリチュードが反射して上に戻るんですね。そして ET、water EI にすると、それが 2N1、water N1 プラス N2 になって、それが 0.8 になるんですね。そしたら、そのアンプリチュード の, の8割はガラスに入って進むことになるんでしょう。そして、まあ、これが アンプリチュードなんですけれども、そして、インテンシティ、その本当の光の強さにはどうなっているでしょう。そうすると、それが、まあ、i はこういう数式には書くんですけれども、er water e2 の事情になって、それが 4% になるんですね。その反射している力。 例えばこれ1ワットだったらこれが40ミリワットが反射していることがそれがそういうふう に, 思うになっているんでしょう。そして透過している部分がそれが 96% になるんですね。この数式で計算するんですがその IT t i t イコール n 2 c o s シータ t e ド n 1 c o s i かけるこの ET water EI の事情になるんですね。そしてこれが 96% に, にはガラス に, には通ります。そうするともう一つのエザンプルに述べたいと思いますが、ポーラリゼーション、変更になるんですね。それが反射している波 と, と入っている波 に, にはどうなるんでしょう 今までにはあまり変更には関係ないと思ってたんですが、実際にはそれが関係があるので、それが計算したいと思います。それから、その平行 の, の電場なんですが、<笑> er w a e i イ q u a まあこれが先 の, の, の作ってた表現なんですが、そうすると、これがゼロになるケースがあるんですね、実は。 この n2cos1-n1cos2 で、これがマイナスサインが入っているので、これがいつかには0倍になるんじゃないですかと考えられると思いますが、そうすると、その2つにはイールして、ちょっと台数やって、n 1 w a t e n 2イコール cos1watercos2 になる場合には、その 平行の電波が0になるんですね。で、これがスネルの法則なんですが、N1sin 下1イコール N2sin 下2になりま す, そうする。それを使うと、N1waterN2 イコール sin 下 2waterSin 下1イコール cosin 下 1watercosin 下2になるんですね。 いつこの条 件, 条件を合わせるでしょうそして、それが、この図を使 い, 使いましょう。えっと、下1、下2、x、y、z があるんですが、これが、sin 下2、タ二割るサ s i n ー1、一イコールまあ、sin 下2、二イコール z 分の x なんですが、sin 下1が z 分の y になりますが、そして、これ が, が、y 分の x になるんですね。 そして、これ、こっちには同様になるんですが、cos1、シータ2にはこの関係になって、そして、シータ1プラスシータ2イコール2分の π になるべきなんですよね。これ が, が90になりますので、このシータ1とシータ2合わせて、それも90度にな ら, ならなければなりませんので、それも条件を使って、 サイン下1イコールコーサイン下2、サイン下2イコールコーサイン下1にもなって、スネルの法則も使って、それが書き直して、こういうふうになって、それから、結局、タンジェント、下1イコール N1 分の N なんですが、これがブースター角になります。そしてこれが、 反射している電波が変更になるんですね。それが直行 の, の, の方向 に, にはなるんですが、それの当たっている、まあ、例えば、水に当たっている光があって、それが反射しているなんですけれども、入っている光、その入射光 が, が何でもの、 方向になってるんですが、それが反射して出てくるのは線形の変更になるんですが、そ, その直線の変更になる場合には、それ が, が角度している部分と垂直になってるんですね。そしてそれがフレネル の, のアプリケーションになりました。